大島和夫です、えー、今日はですね人が輝く日光をつくるについてお話をさせていただきたいと思います、えー。この面になります。子どもたちが輝く、高齢者が輝く、若者が輝く、女性が輝く、地域が輝くまちづくり。これが私が考える人が輝く日光をつくるの腰。 子どもたちが輝く町づくりではですね、小中一貫教育の推進、小中学校の統廃合を推進し、世代間、年代間の交流促進を図る、それから学校と地域のつながりを強化する施策を展開し て, してはどうかと思います。それと、英語教育の充実、国際化に対応したコミュニケーション能力醸成のために、英語検定の受験を支援をしてみてはどうか それから教員の負担軽減、これは今現在も学校事務支援員の補充しているんですけれども、しっかりと拡充をしていくそれから高齢者が輝くまちづくりでは、ですね、まあ、今、あちこちでそのカラオケをみんなさんで楽しんでいらっしゃるんですね、まあ、公民館とか経費がかからないところであればいいんですが、なかなか近くにそういう場所がない。 家賃を払って、機材のリース料を払ってやっているところもあるやに見てます、まあ、高齢者が集う場所、カラオケに限らず、ですね設置経費や運営費の補助を制度を作ってはどうかと提案をしたいと思います、それと、ですねん地域が輝くまちづくりでは、移住・定住施策の展開として、ですね、えー、定住のための住宅取得も助成制度。 まあ、これは他の地域から日光市に入ってきて、家ちを建てますよというときには、今現在、50万か60万ぐらい、市の補助制度がありますが、もともと日光に住んでる人が家を建てるといったときに、その部分はないんですね、まあ、日光産材を使うとか、材料品に対する補助等はありますけども、まあ、足しから入ってくるのと差がある、まあ、そこを定住を促進するために、新たに助成制度が必要ではないかというふうに思います。 それと人がつながるスポーツ振興、まあ、各地区で地域スポーツクラブが盛んです。えー、高齢者の皆様がは元気にグランドゴルフをやったりしている、まあ、いろんな競技をやってるいですねラジボール卓球なんか盛んです。まあ、高齢者の皆さんは笑顔で生き生きと日々を暮らせる、そして充実した日々を送れる、健康の増進にもつながる、健康寿命を伸ばすことにもつながる。こ、まあ、こういういとには しっかりと主として取り組んでいくべきだという風に思います。まあ、強い日光を作る強い日光づくりを進めることによって、人が輝く日光も。